秀夫君収集始まります見てくださいね聞いてくださいね私たちの秀夫君は17年間の人生を大血管炎症という心臓病とともに歩んでおりました高校生の時ついに倒れ飛び出すことになりました